3、2、1。 おございますめっちゃ緊張してんじゃん改めてねおはようございますということで今日はねあのカメラマンがいるんですよ、まあ、カメラマンっつってもね一緒に仕事してる仲間なんですけどま前ちんっていうことなんで皆さんねぜひねあちんかわいがってあげてくださいお願いしますお願いします、はい、僕今日カメラ持ってないんでねあのこの映像の手ぶれがひどかったら前ちんのせいなんですやめてやめて<笑>あ今日なんですけど久々にねあの緊急事態が明けてお酒もね提供が戻ったってことなんで久々にちょっと前ちんと飲みに行こうかなと いやー楽しみにししみてました<笑>だいぶ久々なんですよあの川崎のみの撮影もう2か月ぐらいやってないかなだから久々の再会なんでちょっと今日はねあのいつもお世話になっている毎日と軽くねぶらりと歩きながらいい店探して ね, ねちょっと飲みに行こうかと思ってますよ だ, ますだってめっちゃ緊張してんじゃんいやもうね喋ってよもっとそうあの考えちゃってるダメだめだ<笑>ちょっとね足も震えてるしじゃ一応ねカメラマンだけど今日カメラマンだけじゃないから呼んだ理由がそうっすよねそう一緒に飲もうっていう話だから演者だからそうですよ ね,、まあ、らそ う, ですよねうんって喋って 頑張ります<笑><笑>じゃとりあえず現在のジョグま飲みに行くの8時までだから今は4時50分ということでだいたいね5時ぐらいから店開くんで、はい、さーっとちょっと歩きながらいい店探しますかまた、はい、ね俺は緊張してないからいいけど毎日に緊張してるからさ、うん、飲んでも酔わないかもねいや酔うかもしれないです逆に逆にあーこれカメラ手ぶれすんなもうねすでにね結構震えてるんですよ<笑>もうね嫌なんですよ<笑>ってことで 店見つけましたね、いとこした、ね、連, れても連れてきたことあるよねそうなんですご飯でなんか1人の美味しいとこです、ね、めっちゃくちゃうまい店なんですよ白レバーとかね結構希少部位が通常メニューで毎日置いてあるんでかなりレアなんだよね普通に飯食いに来る時とかもよく来るんだけど行っちゃいます行ってみましょうか こ, ここから撮影交渉ですけど毎日行ってみる行ってみますか、じゃあ。はい やっと乗り気じゃんいい、ね、ちょっとまあ言われたら行くしかないですね<笑>目で圧かけられてたん、ね、で今いやそんなことないそんなことない<笑>、うん、緊, 張する緊張しました緊張すす<笑>今緊張するこれもう緊張張るこれもしてますよ交渉もはい2人なんですけど今ちょっと YouTube の撮影をしててちょっと飲んでる風景お客さん映らなくて全然大丈夫なんですけど ちょっと難しそうす。そうね。で行こうか。断られた。断られました。しっかりと。<笑>しっかりと断られた。心折れるよね、結構ね。心折れましたね。とりあえず。まあ飛び込みだからね、うん。今までも何回か行って、はい。結構断られてですね。アウトっすか。うん。結構心折れるよ。あ っ, って思う。どこにきます。これ、これにします。肉刺し。最悪ね。じゃなんか行けるとこ行っておこうかなみたいな。<笑>あそこ新しくできたとこなんだよな。どこっすか。そう、天ぷら酒場。 行ってみる？ちょっともう店員さんともやってるんですよ。うん、どうぞ。で<笑>また行ってくる？ちょっと任せてください。はい。お忙しあります。すみません。あの今 YouTube に撮影して、ちょっとあの店内で飲んでる風景とかちょっと撮影したいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとお客さん刺さないように。あ全然大丈夫。ただ一応プレオープン中でそれだけはしょ、はい、はい。ありがとうございます。本当です。ありがとうございます。いいですか？ありがとうございます。先がさっきにどうぞ。はい。ありがとうございます。その前にちょっとあ。あはいこす、ね。これもしっかりとしっか り, っかり。ありがとうございます。 よろしくお願いしはい。します それと当てあのマスク会食マスク飲食につい て, てのコを出させていただいているので、はいあのお食事をするとき以外基本的にマスクをしていただいて、はいお食事をするときはこう片目に外してみてください。お願いしてるちょっと目標こうねわかりました。ありがとうございます。うん、ます何度撮影なんですか？川崎に住んでて、はい、でやっと禁酒証あげたのであの飲み歩きを昔から撮ってたんですけど、一回やめててそれをまたちょっとやろうかな。川崎飲み歩き YouTube でやつ。今それをやってます、ね。まあちょっと撮れるなっていうことで。<笑> そしたらね、ここのお店なんですけど、まあ、ちょっと大将の方からご説明いただいたんですがあの、ビールマイスターという認定を取っているみたいで、まあ、ビールがまずうまい、であとはね、天ぷら屋さんなんで、お茶割りがうまいってことなんで、とりあえず飲み物頼んじゃおうとかう、ね、どうします 自分もビールで、ビール、ビールで、ね、自分もっていうか、もう買決められちゃった。<笑><笑>じゃあ、生二つお願いしていいですか。はしてください、はいー。今ね、あのー、マスク回復ってことなんで、飲むとかね、食べるときは、若干外して、喋るときには、戻すっていうお店なので。まだ、あね、本当にね、感染対策もしっかりしてて、結構ね、安心して、飲みに来れそうなお店ですね。ましたこちらはもう、完璧なる。完璧なる生ですね。完璧なるパーー。ーパーフェクトええー、めっちゃうまそうですね。 いただきますかさあ、さんやっりーあーすごい滑らか。 今日ちょっと日中暑かったじゃないですか、やっぱ生うまいですね、はい、こういう日は。い<笑>いいまままますますセンプラの薬味ですす、ね、あありりががとと、ね、とううごごござざざ 一通り行きたいっすねそうねなんいいいろいろ行きたいよね、ちなみに、天ぷら、おすすめあります全部で す, です<笑>そうですよね、よくない話を聞いてしまいました、<笑>全部ですよね、確かに、だし大根2つと、はい、エシャーレットが2つと、う、は、ま、い、つくね2つしおし、これ、野菜の値段とか、こんな感じですね、たまんねえな、これ、これ、たまんないですね。<笑>こういうい しゃべりの空気感とかはめちゃめちゃ川崎なんですけど、はい、お仕事と内装が全然川崎っぽくないんで<笑>だからこうちょっと気兼ねなくおしゃれだけど入れますね川崎民をおしゃれだとこ入りにくい人多いからなそうですかディ<笑> ー, ープですね、うん、でしいただいちゃいますか、はいただいちゃいますいただきます、はいただいきますいただいきますいただいきますただいきまいただいきますいただかな。 もうやっやっあすっごいこれ、あっち、この時代はさ、皆、う、さん、っ何割、えー、そうだそう だ, そうだそう、俺が普通に食ってるから、あれだけど、熱いよね、めちゃめちゃ。もうも慣れてるからさあっち い, いのは これまたあれですね、あの柔らかすぎないのがいいですねジュクジュク溶けちゃうよりも、はい、ちゃんと大根感がある方がやっぱ そ, う そ, う そ, うそれでも、染みてるん で, で普通の天ぷら衣じゃないねそうっすね、うん、初めてですこ、うん、んな感じ、だいぶね、薄衣だよね、はいはい、衣が薄い薄い、そうそ う, そ う, そう、うん、ママちゃっちゃうまい食べちゃおう、食べちゃおう いやーね、これめちゃめちゃうまいすいません僕こちらも生追加でお願いしま す, ます止まんないですねしいや幸せそうな表情がいや最高ですうま い, いっすねー<笑>でも本当この辺りの通りが最近すごいこう店舗入れ替えが激しくてちょっと信号渡るところにもあの韓国系のフライドチキンとか出してるようなお店出、はいはい、たりとかうまい飯食ってうまい酒飲むのが一番幸せだね<笑> ということで続いてねエシャレット出てきましたねこれ。エシャレットってなんですか？俺も何なのかわかんないんだけどあのつまみでよく食うやつ。まあお好みで味噌マヨーとかでも合うし細なげラッキョみたいなやつ。ああはいはいはいはい。うんはいえー、ありがとうございます。毎日のもらっていいこれ。毎日のそのエシャレ初エシャレットもらっていい？初エシャレです。じゃあいただきます。こちはこの味噌。うん か、そ<音>う<楽><音楽>。出来立てだから、あっちいいよ、ね。うまいです。うまい。うまい。これらっきょ。でらっきょではないんだけど。いや、らっきょではない よ, ないいないよないい。めっちゃうまいし。 近いものはあるけど、っう幸せ、ね、な顔<笑><笑> うんいいです合う、うんいういううまーいエシャレットってやっぱ生でしか食わなかったんですけど火通すとこんな甘いんですね火通、うんね、っと、ねうま、たニンニクと玉まねぎのいいとこ取りみたいな、うん、甘, い甘いし う, う, う, うまーいこ れ,、うん、うわ あ, これですありがとうございます絶対おいしいねこれ <笑>うまつくねの方はおすすめのこれ辛らマヨにつけてしていただきますうわっ<笑>、ま、これリピートだわうま こんばんはめっちゃ合う、うんあと気になってるものあるんであいが も, いがもあいがもぐしもいいねサメ頼んだけ頼んでないあ、ジョーズジョーズ行くジョーズ行こうくわ今、三瓶しか頼んでないからこれで今日頼んだのは終わりかなあいがもとあいが も, がもなんか野菜系行きたいし 俺やっぱアスパラいきたいんだよね。これシンプルなところをつける。やっぱアスパラ店はうまいじゃん。いいパターンですね。うん、すみません。追加でえっ、ー、とサメを二頭、っえっ、ー、とアイガモグショウ二 頭, 頭、はい、あとアスパラも二で、であと生一で、あ、っゃああっゃあっゃじゃあ生二でお願いします。こっちが本命ですね。<笑>こっちがもう<笑>あと追加で大人の塩将からも。大人のやつで。はい、大人のやつでお願いします。<笑> アダルティーお願いします言い方言い方今、ね、これ、大人の塩から装着したんで、ね、これちょっとね、これつまみながら酒飲もう、ね、うーんうま、ん、めちゃめちゃうまいね、うん な<笑>んでもうまいしなんでもうまいねこのペースで 飲, 飲んだらさ2軒目無理だねん<笑>、ね、全然無理だなあ<笑><笑> ストアスパラきたね、えー。インサートとかどうでもぐくなってきた。えー、れ忘れてると思う。うん、うん、もうどうでもぐくなってきたなと思って。またアスパラが長くてうまそう。いただきます。どうぞー。めっちゃうまい。めっちゃうま い, い。可愛かった。これ普通のアスパラじゃないですね。多分。さがりこペイ。はいどう。全然違う、ね。本当に。<笑>はい。すぐ上げていただいて食べれるのがめちゃくちゃいいなっていう。<笑>うんとこれアスパラいただきます。上手に焼きます。 <笑>あ。アスパラ甘い<笑>。ああ、うまい<笑>。うーまい、これ<笑>。<笑>また、全くね、この筋が感じないぐらい噛み切れるから、本当に柔らかい<笑>。この辛子前めっちゃ合います。すぐなくなっちゃう。うん。 うまい衣がね薄い衣だけどサクサ ク, サ ク, サク感もあるしちょっと追加でとロたクも二例お願、ね、いしますトロタクの <笑><笑>サメきたね。そのまま味出てってことなんで、このままでいただきます。うまっやっぱサメってあの。ね 煮付けとか、もう火が、はい、火が入りきったやつしか食べたことないんですけど、はいはいはい、こういうその半レアみたいなのが食べたことないん で, でいいなん か, パ サ, かパサパサしてるイメージあったけど、こんなに脂がおってるんですねいや、めっちゃ美味しいから、ね、うんもパサパサうん、うん、あサメってこんなのがあったんだめちゃくちゃ美味しい<笑>うまっ こ, こ, まうんこんな<笑>無理だろう。サメバッタンバッタ のなんですねれ、はいはい、ずっと思うんだけど、はいはい、なんか和製ジョニーデップというかたまに言われてるんですよ初めてだった時からずっと思ってるんだよね濃いよね顔そうなんですよでも普通に日本ですよ両親は一部九州の天草市多分どっか辿 れ, ればあれだと思ってー、はいととます、まあ、ありがとうございますありがとうございます続いてこれ合鴨串でございますねこれからしマヨかまあ味噌 みたいな話だったね酔っ払ってるし我慢できない先ずつタグに行きましょうやらかうまいやらか全部うまいなんか何がどうとかじゃなくて全部うまい もってさこういう揚げたりとか高温で火入れすると砂肝ぐらいかたくなるのよほんとに鶏のモモ肉ぐらいふわふわしてるしやわらかくてあっありがとうございますこちらはねうまとろユッケということでこれねいかしていただきますユッケ好きなんでうわこれあちょっと酔っ払ってる距離感がい痛い距離感がわかんねえ 正解正解マジでうまい正直ねあのメニュー数も含めて来た時天ぷらとかも思ったよりも量多くなかったからなんかあメニューこんな感じなんだと思ったけど一品の満足が大きいからこのメニュー数でもむしろ多いぐらい3回もかけてやっといけるみたいな。 マジ杯杯杯目、ね、3杯目3杯 目, 3杯目改めて、はい<笑>はい、<笑>い や, いや俺お前いしいんだよしいしいんだけど。 あの美味しくて食えるかどうかっていうのは別問題だからいや美味しいものはずっと食えますそんなことはね<笑>そんなことはね美味しくてもお腹いっぱいなくから<笑>これが味様性だねそうですねどうぞ <笑>カマンベールも来たよ。それち、ね、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちゃゃすすないいででよよにんんんんわかるをととメテスのの人間の体がないと ああ、うまいめっちゃうまい、めっちゃうまいいや、マジで腹いっぱいだね、いや本当そうですね今日いい感じですね今もう終わりかじゃん、今日は終わりですね頼んだのは、はいはい、はいまあ、でも天ぷらだからさ、はいはいはい、まあ軽くはないじゃん、そうですね、2軒目とかじゃなくて、1軒目に来て、ちゃんとね、美味しいを味わってほしいで、今に、にああ、そうかもしれないです。うんうん 彼があの、にますあっいや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このこのね、お店の店長さんはあだ名マサトって書いてあるんですけど、今ね、僕が大将だと思ってた代表取締役はこれ見てください。ボスって書いてある。あだ名がボスって書いてある。<笑>確かにボスでしたね<笑>。ボス感はありますね、確かに。いやでも本当に美味しかった。ありがとうございます。とます馬とかアイランドとかもそうだし。 豚バラなんか特にですけど、今、原価上がってるんじゃないですか、バラなんか特に、はいはい、それでなんかこれで1本、この値段出すのって、俺、すごいと思う、んだ、うん、人脈とか、ある程度のお付き合いがあってやれ る, ることなんで、普通の個人店じゃ真似できない金額というか、安価で美味しいものがいただけるっていうのは、本当に強みなお店なのかなっていう。 たほうがいいってことですか。絶対来た方がいいでしょ。<笑>いやいや絶対来た方がいいでしょ。めっちゃ楽しかったね。いや楽しかったです。もうお腹いっぱい。お腹いっぱいです。ちゃんとお腹いっぱい。ちゃんとお腹いっぱい。本当にお腹いっぱいです。満足です。でもだいぶ顔がくるってきたね。いやもういつもですいつも赤いす。まあ三杯目だとね。そうだね。いつも横弱いんでい。めっちゃ楽しかったな。いやありがとうございます。ごちそう質問です。てか。 解決しないと<笑>後でねちょっと後ろのするけど一応、ね、条例的に8円まで飲めるから、はい、ノンケ行きますかそうっすねこの後プライベートで<笑>プライベートで行きましょう